えー、こんにちは黒田です今日もご視聴ありがとうございます、えー、今聞いていただいたこれはあのマイルスの4部作の中のね、えー、クッキーになったかなえっ、ー、と、えー「ブルース・バイ・ファイブ」という、えー、ブルースなんですけどこれの「フォーバー・ストレート」の中でですね、えー、3回目に出てくるやつがどうしても僕分かんなくてこれいつもなんか ど, うしどうやってやってんだろうって思っててでマーク・テイラーが「あこれ有名だよ」って言って教えてくれた「えー、フィリーのリック」をお話 し, しますで。これってて、えー、動きとしては ここに書いてある、こいつですね。えー、っと、両手、左手、右手。ラータン。これ、急所。で、右手はタムに行っても。で、この後、バスドラ二つをねじ込む。これがフィリーのリック。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 長さ違うところに無理やりねじ込んでるみたいなうまくできないですけどハイハットのタイミングと足のタイミングとかもう微妙に全部ずれてるんですよでこれをやっぱ歌の中にねじ込んでるってとこがすごいですねで後半は別に 1, 2,「ワンツースー」多分右三つでこうじゃないかなとは思うんですけど後半はそんな普通売店の普通のフレーズなんですけど前半がもう超絶ですね これですね。いやもうこうこういうの聞くと、もうフィリーってやっぱ神業っていうか歌の塊って感じですよね。だから歌がスイングするところに歌をねじ込んでいくってこれエルビンも同じなんですよ。フレーズやってるんだけどこの一拍半の中にこうねじ込んでいくんですね。だから同じくいその一拍半の中に音は 8つしか入ってないんだけどそのこっちは5対4で伸び縮みしてるんだけど そ, そこにアクセント合わせにいくで合間はそこの中に大体ハマってればいいみたいな感じでこう歌ってるって感じですね。超絶なリズム感だと思うんでですけどこれあの練習して今まで ドラムソロで使おうと思って使えた試しがないというかはまだまだダメなんだ多分パーって出てこないとダメで頭の中に出てきて体が動いてなきゃダメでこれ使ったろうって思ってたらうちではまあやっぱりそのやっぱわざとらしくなるしねまあなのでいずれと思っても早10年ぐらい経ってんじゃないかなと思うんですがこの練習まあでも今回かなりこれで練習したんであのハイハット踏みながらもなんとかかろうじてできたんでそのうち自分のドラムソロになんか生かされるんじゃないか かなと思ってるんですけどまあ人のフレーズだしねまあ難しいとこですけどこれすごいなと思いますねでもすごいこう大きい流れがすごい出しやすくて超かっこいいんで普通に一泊にはめ込む分には全然使えると思うんでいろいろ使っていただければと思います動き的にかっこいいよね<音楽> なんかこうドゥラッドゥラッっていうこう暴力的な感じがこうねじ込まれる感じが非常にかっこいいと思います。えー、まカラクリとしたらこうなんだけどこれをいかに歌自然に歌うかっていうのが一番難しいわけで、えー、頑張って練習していただければと思います。資料の方は、えー、メルマガ登録していただくとダウンロードできるようにしておきますので、えー、ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。